いいお湯入ってますか温泉好きですはいということで今日はですね自宅のお風呂から、えー、お送りしたい今おなじゃないよこれ今のねボコってなったのおじじないからね<笑>あのスカートの水着のスカートに入ったやつ今抜いただけだからねオッケー違うよはいということで今日は自宅のお風呂からお送りしたいと思ってるんですけど自宅のお風呂なんと初公開ですねなるべくあのツイッターとかで足とかはよく載せてるんですけど自宅の家でのお風呂の撮影は 初初めめてててですね、はい、ちょっと初めての試みみやってみましたどうでしょうか、はい、で今はね、まあ、ちょっと軽くいろいろ紹介していこうと思うんですけど私は入浴剤を TikTok とかで今紹介する TikTok あげてるんですけど今結構、ね、混ぜたりするんですよで今混ぜてる状態ですねでこれちょっと23個混ぜてるんですけど混ぜてちょっと中でと抜いて紹介しようと思ったんですけどこれですね今ねこ れ, これ入れてますね、まあはい さんゆうですねこちらのね今ね桜の香りじゃない白桃の香り入れてますねうんうんこれもじゃあねちょっとさね TikTok みたいに入れていこうと思いますじゃあボーンはいで私は結構えっと、混ぜるんですよ混ぜるので今日はもう一つ入れているのがはい私大好き、えー、草津温泉ですねはい これ混ぜてきますねこれ2つ今混ぜてますここを混ぜたのが今のこのスキブレですねはいということであ暑いなマジ本当。意外とあのお風呂家お風呂ってあんま長湯あ一気に入っちゃいけないんですよなのでこう、まあ、バーっと入ってちょっと休憩しながらやっていきたいと思うんですけどお風呂に入るって必ずねこう水を持って入ってくださいね水分大事水分大事だよちょっとだから、ね、飲みますね 今日も水着にするか、弱火にするか、バスタオルにするか、超悩んだの。超悩んだんだけど、バスタオルだと、この距離だと、結構なんか、あのー、ツンツンしたの映っちゃうかなとか思って。<笑>で、弱火は結構なんかそうなのね。だから、なんか、まあ水着、とりあえず水着が一番、まあ、ちょっと、ここに漏れるし、水着がいいかなと思って水着にしたんだけど、どうですかね。まあ皆さん、ちょっとこう、意見があれば、教えてください。<笑> 何るか な, なんかいつも大体一人でお風呂入るときはなんかねちょっと待ってすっごい汚いお風呂つってこういう感じなんかねこれはいこうやってね i p ッ d こうやってね置いてますそうでこれねこれ300円ショップ3ーコインショップでこ枕お風呂入りながら枕使える感じだったんでこういうの用意して完全にあの YouTube とか。 えー、とネットフリックスとか見ながら入ってますねはいつかちょっと熱い<笑>温泉の仕事してる割にあれなんですよ私あの長い湯苦手なんですよ結構すぐ伸ばせちゃうタイプなんですよだからいつも大体こう足と手を上げて入るんですねそうじゃないとで伸せないためにはあの手首人間のね首って言われるもの 首、手首、足首手足を全部出すすと残せないってて言われてるんですよだから基本的に温泉とか入るときはあの足を、あの人がいないときはですね、ポーナーに座って足と手を上げて入るようにしてるんですけど、ちょっと今やったらどうなんだろう、結構すごい感じになっちゃう、こういう感じね、私のこういうふうに、わかる、<笑>ちょっと待って<笑>きつい、<笑>これ、探すのきつい、こういうい感じこういう感じ。 入ります結構家とか一人で温泉とか入るときもそういう感じでこ う, こう入りますねこうわかりますそうだなぁいや今なんかすごい頑張ってるんですよね私的にあのー、結構面倒くさがり屋だったりするんでなんて言うのアップとか動画のアップとかあのー、SNS とか結構頑張らない 本当は正確なんですねなんだけど結構なんか今は2日に1回夜21時にアップしてるんですよで23時にコメント返信してるんですけど今までにないことをやってる割に伸びが悪くてですごいなんかそこの自分の葛藤なんか自分的な差加に結構今なんかねすごい落ち込んでるんだよね あの焦っちゃう気持ちがで結構私は考えちゃう人だからだから考えてすごい色々悩んじゃったりとかするのそうねなんかさこう色々さ勢いでさバーってやってさで成功する人もたくさんいるんだけどやっぱなんかそういうタイプじゃないから考えて色々こうどうしたらいいかなみたいな感じで試行錯誤してやっていくタイプなのね 今は結構ね、落ち込んでるなんだけど21から23時の間にあの、皆さんがバーってコメントくれたりとかするのがすごい嬉しくてそれでなんとか今ねモチベーション保ってるそのコメントを見てその皆さんの意見を参考にしたいなとか思ったりとかすっごい暑いからちょっとあの、換気線つけるちょっと待ってせんだお前が「今<笑>夏こんぐらい出ながら話した方がいい?」 いからそうそう口しからないね。TikTok, みたい TikTok 今ねこう口だけ映してね皆さんの帰りを待つなんていうの待つ女女房とかあの毎日帰りを待つ人みたいにやれたらいいなと思って「お疲れ様です」って言浴剤を渡すを、ね、こうねこの感じこの口からした感じで渡す感じのやつ今やってるんですけど見てくれてます見てくれてますかね<笑>そうそうそう なんかそんでいろんなユーチューバーさんの今動画とか見始めてでなんか皆さんがやっぱ仕上がってきた過程とかすごい聞いててああもうなんか本当すごいなみたい な, なんかそうならなきゃなってまず思うごめんね明 日, 明日すごいねめっちゃ暑いんだけどちょっとお湯抜こうかなちょっといきました暑いわかんないね難しいねなんかねでもかでも私の人生って なんだろう成功したことないんですよね成功したことないって言うとなんかちょっとおかしいけどちょっといい感じに人生向いてきたなって思うとこうバンって落とされるみたいなのをずっと繰り返しててなかなかこううまくいかない人生なんですよね芸能やりたいってずっと私ね本当トちっちゃい頃から芸能やりたいと思ってたんですよオーディション雑誌があるんですよデデビューーとかオーディションみたい な, もうなんかそういう 雑誌が売ってるんですけど、その雑誌を、えー、と毎月お小遣いは親からいらないからその雑誌を毎月買ってほしいみたいな松江、ま、買ってもらってその毎月の雑誌とあとその切手とかはがきとかそういうのをあんま封筒とか切手とかあとを買ってもらうのがなんかちっちゃい時からの私のお小遣いで。 最大6枚ぐらいしか書けないんでですよねで書けないからその中から6個選んでさらにそれでももっと出したいみたいな時はそれまでにため込んだオーディション用紙とかオーディション用紙がプラスでなんか何百円かで買えたりしたんでなんかそれを買ってオーディション用紙書いてだから毎月毎月とにかく写真撮ってでオーディション雑誌を見てでオーディション受けるっていう子供だったんですよ。もっと物心ついたぐらいたららかその ちょっとオーディションが受 か, かってくると東京に行ってオーディション受けるみたいななるんでそうう東京に行くお金をまた親に頼んでなんか東京行ってオーディション受けて落ちてくるみたいなで毎回結構いいとこまで行くんだけど落ちるんですよでそれを繰り返しててでなんかでも本当にな ん, かなんでうちはうちこう愛知県出身だったんですけどなんで愛知県なのってなんでお母さんとお父さんは東京に暮らさないのってなんで東京に暮らさないことがあっじゃあ東京に。 暮らそうと思わなないいみたいなそんなこんな田舎で人生過ごしていいのとか言ってずっと親を責めたりとかもしちゃったこともあってで、まあ、そういう感じでなんか本当に東京に来たかったしで、芸能行きたかったし東京に私が生まれてれば例えば原宿とか渋谷とか歩けばスカウトされたのにみたいなことも毎日泣いてたそういう感じで泣く日々を送ってたんでね。地元の あのスナップなんか雑誌とかのスナップみたいなのがあれば必ず参加して並ん で, で地元に来るオーディションがあれば必ず参加して並んでってい う, もうオーディション常連者でもそれもなかなかこう最終まで行くけど最終で落ちるっていうのを繰り返してたんだよね東京に、まあ、ある程度年が来て東京に来れる自力で来れる年齢になって東京に来ていう予曲折ありまあ合ったるんだけど、まあ、その間だって例えば何かなじゃちょっとこういい感じに なんかいい感じになったところで、まあ、病気になっちゃったじゃん、まあ、病気の説明の動画もあの配信してるんでよかったら見てほしいんですけどそれまあ病気になっちゃってその病気もあの立てないとか歩けないとかって結構もうなんだろうすごい症状だったんですよだからもう当然芸能活動もできないもできないっていうかやれてなかったんですけど、まあ、できないし結構芸能活動どころか自分の生活もできないしちゃんと「ああ私終わったな」みたいなこっから大事なその数年間 削られるわリハビリで、リリハビリっていうかまあねう後遺症治すのでって思っててそうであとそれが終わって、まあ、落ち着いてでやっぱその病気になっちゃうと私病気になりやすいのかもとか思い始めちゃってなんか先生とかにもなんか無駄になんかこことかにちっちゃい点とかのく袋じゃないけど点とかできただけで病院行ってで私これ。<笑> でそれをさらになんか先生が「違うよ」みたい な, なんか顕微鏡とかで見てて顕微鏡とか で, でっかい虫眼鏡で見て「違うよ」って言ってんのにそれも信じられなくて、ま、た違う病院にセカンドピニオンに行ったりとかするぐらい心病んじゃったんですよ、はい、なんか私病気になる人みたいなでその時期もまあ経てでちょっと心が落ち着いてその病気病気って頭の中が病気ばっかりにならないぐらいになれて、はい ちょっと芸能活活動復活しようみたいなで、まあ、そこで、まあ、温泉その時にはもう温泉すっごい通ってたので、温泉のおかげでね、元気になったので、まあ、それで温泉の仕事しようみたいな感じで、思えたみたいな、で自分なりにあの精のっぱ努力してきて、まあ、今の事務所さんにあの所属させていただくことになりまして、それだって本当私からすれば、もう本当ね、もう地球ひっくり返ったみたいななったんですよ、めちゃくちゃ嬉しくて。 ずっっとたたかったから、もうちっちゃい頃からホリプロのオーディションで受けまくってたしホリプロスカウトキャラバンなんて絶対毎年受けてたしそのホリプロ入りたい入りたいって言って毎月15日にホリプロに履歴書を持っていくぐらい入りたかったんですよで、まあ、無事入ることができましたよでも入った時もやっぱその一緒に芸能やってるやって頑張ってきた友達とかかななんか全然連絡取ってなかった人から連絡が来てでなんかえどうやって入ったのか教えてみたいななんかそれってまるで実力じゃないみたいな何かその どうせでで入ったんでしょみたいな感じのことを結構言われたりとかしてもうそれも本当に悔しかったしなんかそうじゃないし努力してやっぱ今のね自分がいるからさそれをなんかそうやってねどっかでコネ作ったんでしょみたいな感じのニュアンスで結構すごいたくさんの人に言われたんですよ。 ね、だけどそれ入ったのは多分スタートラインスタートラインっていうか、まあただけだから、ここからが勝負でね、自分がやっぱ頑張らなきゃいけないから、そこからすごい頑張ってるんですけど、やっぱね、その頑張ればいいってもんじゃなくて、なんか努力が報われないのがこの世界だから、そう、だからちょっと努力をサポートら結局、意味はないんですけど、<笑><笑>ちょっと抜きましたそういうの、足上げでいい、いつもの体勢やってやつ い, いから、はい、これね、これ、私のやつ。 <笑>はいこれ私のやつですはい、ね、今日もね髪の毛も何もやってないしすっごいスタうさやばいああ足上げるを一気にくるね、はい、枕ねはい枕ねこういうふうに使いますはい長いと思うんですよでそれでもこう付き合ってくださってる方がこうやっていることがやっぱなんかなんかっこ悪いね<笑>すごい嬉しいなって思うんでなんかそういう方は のためにもっていうか、もうそういう方と一緒になんか盛り上がるチャンネル作っていきたいなってすごい思ってます。だからなんかこういうのとってほしいなとかこういうの面白いかもよみたいなのがあったら、もうどんどん教えてほしいし、それをどんどんチャレンジしてどんどんいいチャンネルになんかしたいなって今は思ってます。ということで今日はもう暑いんでとりあえずあのー、もう体流して今日はゆっくり寝ようと思います。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。あ、そうねチャンネル登録グッドボタンコメント。えー マジで待ってますそして演出を見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます、結構本当にめちゃめちゃ感謝してます、これからも頑張っていくので、どうかよろしくお願いします。はいということで、これからね自宅のお風呂撮影も、えー、っと続けていこうと思うので、こんな撮ってほしいみたいなのがあったら、それも教えてください。ということで、はいまた、バイバーイ。